2023年5月22日をもって t n g ヌ・ジー・ンソったいし、秋にはジャニーズ事務所も辞めることが決まっている岸優太、タ27。1月24日には初となる単独主演連続ドラマ、スキスキワンワン。日本テレビ系が控えているがそれに関してファンが不安視していることがあるという。 日テレのバラエティ番組などにゲスト出演してドラマを見てねと PR する、いわゆる番線が非常に少ない、と印象を抱いているファンが多いんです。ツイッターで岸くんと入力すると検索広報に番線が出てくるレベルです。女性編集者。ツイッターでは現状について、岸くんの番線がほんとなさ、すぎ。テレビ局も岸くんを出したい出したい。 で諦めずにオファーして頼む、岸くんの主演ドラマ。主題歌。番宣疑問符 ?5 月まで今まで通りなんだからちゃんとプロモーションしてくれ、ねえ。ドラマの主演なのに岸くんのテレビと雑誌の露出が少ない気がする。連々がゴールデンタイムのドラマだから表紙は諦めてたけど、インタビューページもほぼないよね。疑問符番宣もちょろっとだけだし。 もっと岸くんみたいよ。と嘆くファンの声が身に多い。これについては岸さんの退場が決まっているからではという見方もあります。まあ、辞めていくタレントをわざわざ事務所はプッシュはしないだろうし、何より、脱退退場に強引な感じがあったのは間違いないですからね。番宣やインタビューなどで、脱退や退場について語られるのも、ジャニーズ的には不本意でしょう。 同じく5月22日に金プリを脱退して事務所も辞める平野市洋産25も2022年10月クールに主演ドラマクロサギ TBSK での番宣が少なかった印象です。 平野さんの場合は、金プリ脱退退場発表があった11月4日以降は目に見えて露出が減り、12月2日に、狼少年、3日に、王様のブランチ、そして最終回、12月23日、当日には稼働がありましたが、16年ぶりにリメイクした TBS の勝負ドラマの割には少ない印象を受けましたね。全能。 四角騎士にとって最後の希望となるのは、騎士の番線が少なく感じるのには、残留組である長瀬恋23の存在もあるようだ。長瀬は1月17日から広瀬すず24主演の連ドラ夕暮れに手をつなぐ TBSK が控えているが、それに先駆けて集まれ。 内村と〇〇の会、新春 SP1 月2日、モニタリング3時間 SP1 月5日、さんま尾まのお年玉、あんたの夢を叶えたろか SP1 月9日、などなど、多くの TBS 特番に顔を出している。 そんな番尖閣差の目立つ状況ではありますが同時に最後の希望とも呼べる番組の存在感も日に日に増して、います前での女性編集者。その番組とは、騎士が純レギュラーで出演している日本テレビの人気番組、ザ・鉄腕・ダッシュ・簡単ふ、のこと。退場発表時は出番が減るのでは とゆぶかしむファンもいたがそんなことはなく変わらず出演が続いている。2022年11月27日放送、収録は10月頃のダッシュでは、伝統企画22度目の米作りの完結編にこそ、スキスキワンワンの撮影で参加できなかったが、時代の面々は松岡正宏46が絶賛これから公開するであろう。 日本テレビ系列のドラマですね。頑張ってほしいね。などと心よく応援したり国分、大地48が学士くんにも食べてもらわないと、ね、と現場でも気にかけていた。1月22日放送のダッシュも、岸さんと国分さんがメインの洋蜂企画がオンエアされます。予告映像と1月10日にダッシュの公式ツイッターが、ロケの模様は22日夜7時。 と、パンケーキの画像を投稿しているのを見ると、おそらく用法で手に入れた蜂蜜で美味しくパンケーキをいただくのではないでしょうか。ここで、ドラマについて触れてくれるんじゃないかと考えられますね。全道騎士にとって、もはや、最後の希望、とも呼べる状態になっていそうな、鉄腕ダッシュ。何を思いながら、騎士はパンケーキを食べるのだろうか。 近く、1月11日ワンワンワンの日。二騎士歌が見せるお茶目すぎ犬犬七拍子。テレビの番宣が少ない分 SNS を盛り上げよう。という胸のコメントをしているファンも多い。ジャニーズとしては最後の連ドラになりそうなだけに、期待したいところだ。平野志陽さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。